大河原の皆さんです。どうぞ。みなさん、こんにちは。こんにちは。大河原ファンです。チーム立ち上げ一年三ヶ月。まだまだメンバーが足りないので、今日はお友達が応援に来てくださいました。はい、ミッション場所が私たちです。応援一号。よろしくお願いします。 桜咲くこの季節に演舞初披露をしたく練習を一生懸命してラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクラサクは？サクラ、はい、サクラサクラサクラサクラサクラササラサクラサクラ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 盛り上げたい反対に盛り上げてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大原さん。 ¡Aleí!